ま、わ、し、う、回受け。まわし、うけ。ふわりチャンネル。眠いふわりだよー前回自己紹介でちょっと言ったけど、実はふわり、ゲーマーなんだよねー。ほら、あの、年末商戦ってやつ新しいおもちゃとかゲームとかいっぱい出るじゃん でも今のふわりは宇宙最強を目指してるからゲームなのおもちゃなのそんなものに気を引かれたりはしないのですよ。それじゃあ今日もふわりと一緒に技を磨きましょう今日の対戦相手は レオス、今日の対戦相手は腕いっぱいアルマンです。強そうだね。腕いっぱいアルマンは打撃主体の戦い方をする人みたいだね。というわけで今回は受けをレクチャーしようと思うよ。みんなはさ。 受受けけって聞くと、相手の技を受ける、防ぐってイメージだよねでも空手の受けは受け流すってこと相手の攻撃を受け流すことによって相手がバランスを崩したり突き終わった後のの最大の隙をつけるんだよ何よりも上手に相手の技を受け流すことができれば自分の腕が痛くならないのここが重要 腕いっぱいやるマンのパンチはまともに当たると地平線の彼方まで飛んでっちゃうらしいからねそれじゃあ実っせんいってみようそれじゃあ今回使う技を説明するね上段への攻撃には上段受け相手のパンチを肘で上に受け流すよポイントは手首を添えて上に流すこと中段のパンチには外受け そして内受け腕を外から持ってきてこれも同じように手首で外から内に流してあげるのがコツだよそしてさらにこの線内受けで相手の側面に回り込んでからの逆突き低い位置への攻撃には下段払いしっかり自分の腰を返すのがポイント腕いっぱいあるマンの上段パンチには上段受け 中段パンチには中段受けローキックには下段払いもう一度中段内受けからの逆突きはははははここで豆知識なんだけど試合するときみんなは相手のどこ見てる見るべきところは拳じゃないんだよ。ふわりはね 目を見てる目を見ると視線の変化で相手の技の瞬間がわかるの全体をねふわっと見ることができるんだよね受け続けると相手はじれて大技を振ってくるんだよね不容意な蹴り技には下段払い相手の構えの中に入って体勢を崩したところで水落ちめがけて前蹴りやーイ あちゃーこれ痛いんだよねーふわりもお父さんに昔やられてううってしたなとにかく今回もふわりの勝ちイエーイ正面にレ押すいやなんか今回の相手は初めて会った気がしなかったね ふわり、無償にゲームがやりたくなっちゃったそれでは今日の稽古はここまでチャンネル登録をして次の稽古に備えるように以上あもう大丈夫だから帰っていいよ。